アストルティアナイトにふさわしいと思うイケメンを選んだら君の清き一票は投票すべしそうそう今回投票するのは私の可愛い妹集計係モカのところだから気をつけてねナイトに投票し終わったら話すことがあるからメリルのところに来るべし外で待ってるから約束だよ皆様ごきげんようひさめですキャラクターボイスはゆずゆかりでお届けしています 3月4日、アストルティアナイト総選挙が始まっています。今回もなかなかの激戦が予想されますが、アスバルというシカがいません。同じ魔王なのに、バレリア様となぜ差がついたのか、満身環境。今回は誰に投票すべきか問題について、前回はヒュージャの連覇を止めなければいけないということで、ダストンに全力投票しました。でも、さすがにダストンの連覇は違うと思うので、今回はダストンには行きません。 かといって、これ以上ヒューザに優勝されるのもあれなので、今回はラグアス王子に全力投票です。投票と家具は話が別というやつですが、今回も割と悩みました。その結果、ダストン、パドレ、ナラジアの3つにしました。特にナラジアについては、バージョン 5.5 のストーリーでみんな手のひらを返す予感がします。まあ、見てなって。